分 か, 分かります、ね。変わりますね。もしも し, は い, しはい、今ね鹿沼市の体育館にたくさんの人がね。集まってきて来てくれてるんですけれども、えー、今こちらに来て思っていただけるかなと思って。電話は受けたんですよ。なるほど、そうでもしすね。やうに準備します。はい、それでは。 続いての曲は「響き」2015年から3年間踊らせていただきましたマイクを握りますのは決定結成当初からの MC 渡辺勇です私の愛する夫です出会った頃は私の顔を見るたび心ときめいていたようですあれから40年まれ で, でしょう私の顔を見るたび軽い性別を起こすようです<笑> 踊りますのはジクジチームメモリーズ最後の曲ですどうぞはい最後の曲になりますメモリーズ 3, 回3曲やってるんですけど私衣装変えてます全部変えてます多分気が付いてる人ほぼいないと思うんですけども一応私もやっておりますはい続きの曲ですがこの曲は 栃木県を代表する山、南大さん、お隣、群馬県を代表する赤荷さん、中禅寺湖の水をめぐる大蛇、大歌での戦場が晴れの戦いを表現したのです。皆さん、ご声援よろしくお願いします。礼 太鼓の勘ぶつかる響き健康に勝負に我々はここから始まる。 3年に1回新、えー